今回もご視聴いただきありがとうございます。この、初心者パックテント保存版シリーズは、パックテントに興味あるけど、まだ使ったことがない方を対象に制作しています。1作目の、購入編、2作目の、内装と雨風の体制編、を見ていただけると、猿の失敗や成功の様子を通じて参考になる部分があると思いますので、よろしければ、1作目から順番にご覧ください。 リンクは概要欄に掲載してあります。購入して庭で練習して約1ヶ月が経過しましたが、猿がこれまでに経験して分かったことをサクッとおさらいしてみます。まずテントのポールを立てるときは、説明書通りに最初に四隅をけぐ止めをする必要がないことや、開いて屋根になる部分の位置を確認して、前後が逆にならないように注意することです。それからインナーテントを設置する際は、 図の順番のようにすれば一番早いということです。特に2番が重要で、忘れると後でややめんどくさいことになりました。そして雨や風の影響を受ける部分については、付属のケグよりも長い30センチほどあるものを選ぶということです。貼った後で悪天候に見舞われた際に、テント内でドキドキしなくて済むように、この点はがっちり押さえておきたいポイントだと思いました。 家で練習中は、ずっと敷物を敷いていたものの、地面に座ることがほとんどなかったので、結局、敷物は撤去しました。キャンプ場の環境にもよると思うのですが、芝生サイトだった場合には敷物はなくても困らないように思いました。敷物を撤去した代わりに、寝転がる場所を確保するために、コットを置いてみようと思います。パークテントはキャノピーを閉じてクローズすると、 中が狭かった印象が強かったので、なるべくコンパクトで、あっても邪魔にならないものを設置してみました。作りは、サーアマレストのウルトラライトコットと似ていますが、映っているのは中華製のコットです。ただし、このコットでも、寝転がると地面から体が離れ、宙に浮いている状態になるため、背中が冷えることはありません。サーマレストのマットよりもコンパクトに収納して持ち運べるため、 荷物を減らしたい時には重宝するコットです。パークテントは狭いというイメージがあったのでこのコットを出してきたのですが実際には随分屋根まで余裕がありました。撮影のためキャノピーを開けたままにしているせいもあるでしょうがこれだったらもう少し大きめのしっかりしたコットでも問題なさそうです。そこで今度はネイチャーハイクのコットに変えて設置してみます。 幅も問題なく設置できるし、ロータイプのコットでなくても、これならいけそうな気がしてきました。このニーチャーハイクのコットは、持ってる人も多い有名なコットですが、足を付け外しすることでツーウェイに使えるコットです。そこで、足を付けてみて、ハイタイプにしてみます。どうでしょうか。ベンチにも使えるほどの高さになりましたので、座るにはちょうど良い高さなのですが、やはり頭が当たって、 少し窮屈になります先日アストロプロダクツさんにもらった格安シュラフを使ってみますサルは現在このシュラフをネイチャーハイクの3シーズン用シュラフと一体化させて片付けてましたのでジッパーを外して2つに分解し天気干しして温めてから使ってみようと思います どちらも3シーズン用の簡易シュラフなのですがそれでも封筒を20に重ねるようにセッティングして使えばかなり暖かくなります1月下旬なのでしっかり日光に当ててふかふかに温めてからそれでも寒ければシュラフの中に湯たんぽを入れて使ってみようと思います 夕方になり気温は7度でした1月下旬にしてはかなり暖かい夜だったので問題なさそうですコットはハイタイクにしたまま寝てみようと思います枕を忘れましたが面倒くさかったのでそのまま横になっていたら気づいたら寝てましたネイチャーハイクのコットはベッドに近い気持ち良さがあり幅も広めなので快適に眠れます 朝5時過ぎに一度目が覚めた時は寒かったです寒いわ<笑>ただその後2度寝して次に目が覚めた時は天気も良くすっかり暖かくなっていました キャノピーを開けっぱなしのまま寝てしまった上に最低気温が氷点下でしたので夜中に寒くて何度か目が覚めましたただバックテント自体に狭さは感じずこれならハイタイプのコットでも問題なく使えそうでした目の前の景色はこんな感じですねハイタイプにしてね今使ってるので天井が割と近いかなそんな圧迫感というほどはないですけどね まあ、手を伸ばしたららちょうど届くぐらいですねランタンがねかなり近いところにあるねコットの足を外してロータイプにすることでテント内の空間をどれぐらい広く感じられるのか実際にあって確かめてみましたローコットで撮るとこんな感じ天井まではね手は全く届かないですでライトもねちょうどいい距離にあるので。 の方がいいかな。ローにした方がね、湿気とか寒気がね、下から伝わってくるんだったらね、地面から。ちょっと考えものですけど、別にそういうわけでもないと思うので、このテントの限られた空間をよりこう広く感じようと思えばね、ゴッドのロータイプの方がいいかもしれないですね。まあ、起きた時にもね、地面が近いんでね、あぐらをかくような感じでね、座ってね、えー、一服したりもできると思うので、 まあ、そういうい意味ではね、ローコットでいいいかなと思いますね。コットの上に座ってくつろぎたいような場合でもローコットだと屋根との間に余裕があるのでハイタイプより良さそうに感じましたただ実際に寝る時のようにキャノピーを閉じて使うとどれぐらい狭く感じるのか知りたくて確かめてみました 結論から言えば、バックテントに慣れていない猿でも、狭くて辛いというほどの窮屈さは感じませんでした。イメージ的にはカプセルホテルに泊まった時のような印象です。決して広くはないので、この状態だと、テント内では、ただ、寝るだけ、ということにはなると思います。ただ、昼間、お茶した時に使ったアイアンラックも、そのまま足元に置いておくスペースがありましたし、 寒ければお茶ぐらいは沸かして飲むこともできそうでしたここからは焚き火台を組み立てながらいろいろ考察してみました猿が持っているのは2000円ぐらいで買ったメッシュ焚き火台を DIY でコンパクトに収納できるように改造したものです DIY の様子は別の動画に収めてますのでご興味あればそちらをご覧ください猿の理想は地面に石で釜を作り そこに焚き火をくべて直火で焚き火がしたいのですが猿が知っているキャンプ場にはルールがあるためそれは難しいですそこでなるべく直火に近い間隔で焚き火をくべることが楽しめる焚き火台を考えてみた結果ファイヤーディスクかメッシュたき火台が良さそうだと思いましたといっても猿はファイヤーディスクは持っていないので必然的に試したのはメッシュたき火台です足組みを組み立てたら 木床となるメッシュをかけます。実際に薪を置いてみます。ドキドキします。猿は、キャンプ場での焚き火を妄想しながら、一人に焼けながら、薪を並べて満足していましたが、やがて、一つの疑問が湧いてきました。どうやって湯を沸かそうか、という疑問です。そこで、作業を中断して、近所の100円ショップに行って良さそうな網を買ってきました。これです。 網が起きやすいように焚き木を並び替えてみます。なかなか良さそうだったので、早く、キャンプ場で実践してみたくなりました。網の足を立てて起こしてやると、火力を調整することも、少しはできそうです。この網を使えば、ちょっとした焼き物をやったり、ケトルで湯を渡したり、はできるように思いました。ちなみに、視聴者の皆さんからすれば、 今試していることはバックテントとは関係ないように見えると思いますが猿の場合これまでのキャンクスタイルだとメッシュたき火台を使う機会がなかったため初めての試みとなっているためあらかじめシミュレーションして何が必要なのかを確かめるためにやっていますそうこうしていると寒い季節だったらもっと本格的な鍋料理も試したくなってきましたそこで ダッチオーブンを釣るための三脚を近所の百円ショップに行って漁ってみました。こんなのを見つけました。アルミ製のトライポッドです。これが使えれば、いかにも焚き火料理らしい雰囲気が楽しめそうです。組み立ててみます。何かしら百均で揃うようになると、最近はキャンプ用品店に行く機会がめっきり減りました。 小物類はデザインや品質にこだわらなければほぼ百均で揃うし薪やアルコールなどの燃料も近所のホームセンターで買うことが増えましたまたテントや焚き火台タープなどは以前だったらキャンプ用品店で買ってましたが今はネット通販の方がよく使いますしそういえば先月地元の割と大きなキャンプ用品専門店2つが ほぼ同時期に連続で閉店しました。詳しい事情はわかりませんが、キャンプブームの到来や、終焉で、何かしら、状況が大きく変わってきているような気もします。好きなキャンプ用品店がなくなるのは、少し残念な気もします。そうこう言ってるうちに、アルミ三脚が出来上がりました。テンスタックの、角型ダッチオーブンを吊るしてみました。悪くはないのですが、焚き火台に対して、 ほんの少しだけ、三脚のサイズが小さい気がします。これだと陶器で加熱するのが難しいし、オーブンをつけたり外したりするのも窮屈です。そんなこともあろうかと思い、先ほどキャンドゥーに行った際、予備にもう一つ購入しておきましたので、そちらを使ってポールを延長してみようと思います。二つ目のアルミ三脚を開封して足を伸ばしていきます。 元々は3本を繋いで1本にするのですが、4本を繋いで1本にしてみます。というのも、これ以上長くすれば、逆に、強度的に問題ありそうなので、4本が限界だろうと思いました。できました。立ててみます。すごいです。フックを引っ張ってみましたが、強度の問題は、なさそうです。角型ダッチオーブンを吊るしてみます。 すごい良い感じです。トライポッドを利用したダッチオーブン料理も、これでうまくできそうです。このアルミ三脚を楽しむために、もう一つ、100円ショップで買ってきたものをお見せします。吊り下げ型収納ポケット三角、というワッツのキャンプ用品コーナーにあったものを買ってきました。100円ショップなのに、500円とか、1000円とか、お財布には優しくないですが、まあ、 そそこそこ使えそうなクオリティなので目をつぶることにします開封してみました生地が分厚くてかなりいいですアルミ三脚といい三角形の収納ポケットといいキャンプ用品専門店においてあっても全く違和感のない商品ですこれがあれば焚き火の前後は三脚を収納用のポケット棚に使うことができそうです余ったアルミ三脚を使って もう一つの三脚も組み立ててみます。せっかくなので、有効利用できれば無駄にならないので嬉しいです。ランタンポールとしても使えそうです。小型の LED ランタンでも、少し大きめのオイルランタンでも、吊るして使うことができました。ただし、大きめのオイルランタンの場合は、もう少し高さがあった方が良さそうです。また三脚だと、場所を取ってしまうため、DIY で、 人加工してみようと思いますはい、えー、使えるかどうかわからないんですけど買ってきたのがこのステンレスフリーステー、えー、296mm110 円ですねこういうもの、えー、それからメガネレンチこれは8と10が1つになってるこれも110円のもの、えー、それから観用ナットこういうね M8 の、えー、厚みがないね、ナットになります。あとこういうね、同じく M8 の袋ナット。1個、いくらかな ?30 円とかそんなんで、売ってたのを買ってきたということになります。でやってみようと思うのは、これを、えー、つないで、まあこちらをね、もう少し、えー、尖らしてやった方がいいんですけど、刺すわけですね。ブスッと。 はい、そうするとね、えー、ランタンハンガーになればいいかなと思ってでまず1つはこういうメガネレンチこの鉢の方がですねちょうどこういう風に、えー、な何て言うんですか物をかけるとこになるのでこれどうですか結構いいと思うんですよねあともう1つは、えー、上にね、えー、これをつけていこうと思いますはい、えー、外しまして、まあ、長さ3 0ンチなんでね 閉まる時にはほぼ同じ長さなんで同じ収納袋に入るのもいいと思いますでこの穴がですねどうなんだろうああここにですねこれほぼほぼ同じサイズなのでちょっとだけ削ってやらないと入らないですね はい、えー、簡単ですねほらほらこれでいいよねもうこれでナットで締めてやるだけで固定できるからうんであとこうね端を曲げてやればねランタンとかがこう滑って落ちないようにできるんじゃないですかねということで長くなりそうなので。 今回はここらで一旦切らせていただきます。よろしければ、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ちっちゃいアンタンなんだ。強いし、結構。うわー低反発ネックピローですね。 でご視聴いただきありがとうございました。